you <laughs> では皆さん、怪我がないように夏休みを過ごしてくださいねおい、たくや、聞いたかよどうしたのかずまくん隣のクラスのさ、山田が昨日見たらしいぜ何を見たのクラス員の仕事で遅くまで学校に残ってたらしいんだけどそしたらさ、出たんだよ、急校車にま、まさか一番 今。うわあ！<笑>椅子から落ちるとか何やってんだよタクヤ痛っ て, て, て, て<笑>ひどいよカズマん。僕がそういうの苦手なの知ってるでしょわりわりでも本当らしいぜ帰り際に急行車の横を通ったら女の子が遊んでたんだってよへー それでんそれでって今のままじゃ普通に女の子が一人で遊んでただけだよああ確かに何でお化けってわかったんだ普通の女の子をお化けと見間違えたんじゃそれはありえるな山田もめちゃくちゃ怖がりだからなこれは実際に確かめてみるしかないかもなえ確かめるってそりゃ行くしかないっしょ急行車 本気で言ってるの本気に決まってるだろ夏休みといえば肝試しこれしかねええー、夏休みといえば宿題にラジオ体操書き講習だよえー、マジかよなんや面白そうな話しとるやんけうわっっ た, たくなんだよ急に後ろから話しかけてくんなよ直人くんすまんすまん 脅かすつもりなかったんや、か忍にしてや。ほんで、肝試し行くん直、はあ、とも一緒に肝試し行くか言ってえんか直人君くん、こういうの好きなのホラーとか心霊とか大好きなんや。ええー、なおくん、お化けとか平気なのそないなもうおらへんて。好きな割には信じてねえのか。当たり前やないか。あんなん恐怖心が見せとる幻覚やで。言うねえ。 じゃあ3人で確かめに行くとしますか。おきにかずま。やっぱいいやつやなお前。本当に行くんだ。カズマ。え、マリエ、マリエちゃん？何よその反応は。あんた私との約束忘れてたわけじゃないでしょうね。ま、忘れてませんよ。マリエちゃん、カズマくんと何か約束してたの？あら、いたのたくやくん。<笑>いたのって。 相変わらずだね。あなた影が薄いのよ。もっと気合い入れなさいよ。それって気合の問題なの？なんやおもろい子やな。カズマのこれが？はっばくちげえよ。ただの幼なじみだよそ。そうよ。変なこと言わないでよ。そういうあんたこそ誰なのよ。ワイか？ワイはカズマと同じクラスのナオトや。よろしくやでマリエちゃーん。よよろしく。 さ、カズマ、今日こそ私の買い物に付き合ってもらうわよ荷物持ちとしてえ、なんで俺が荷物持ちなんだよいいじゃない、どうせ暇なんでしょ暇じゃねえよ、俺らはこれから肝試し行くんだよ何よそれ、肝試しそう、肝試し、ワクワクするだろせや、せっかくやったらもっと面白くしてみえへんか、カズマなんだよ、面白くって 急校車に七不思議っていうのがあるんやけど知っとるかそんなのがあるのなんだ七不思議って私も知らないわ誰も知らんのかいなちょいちょいそこの女子三人組何？におたくら急行の七不思議って知っとるなんか聞いたことあるよでもあんなのでタラメでしょバカな男子が考えそうな話よねなんだっけトイレの花子さん<笑>えー<笑> なんでもへーこの学校にもそんなのあったんだな<笑>女子も言ってたけどデタラメなんじゃないのかそれがあながちそうでもないみたいなやと言うとこの学校の休校舎にまつわる七不思議っちゅうのはな一つ目が放送室で聞こえる少女の声二つ目が音楽室のピアノ 三つ目が異世界への十三階段四つ目が紫鏡五つ目が徘徊する人形六つ目がトイレの花子さんそして七つ目が七つ目が誰も知らん何よそれどういうこと七不思議っちゅうのはな七つ目は誰も知らんもんなんや 出まうと異世界に連れて行かれるとか殺されてまうとか色々噂されてんで。誰も知らない。7つ目の不思議か面白そうじゃんだったら俺たちが見つけ出したやろうぜ。ええー、やだよ。死んじゃうかもしれないんだよ。そんなのどれも嘘でしょ。言ってみなきゃわかんないだろ。マリアもお付き合いようよな。なんで私がいいじゃん。買い物付き合うからよ。うん そこまで言うなら言ってあげなくもないけどよし決まりあとはいつ急行車に忍び込むかだな今夜はどないやあ夏祭りそうやそこに乗じればうまく侵入できるんちゃうかなるほどじゃあ今夜の夏祭りに乗じて急行車に侵入だ 最近、旧校舎で不審人物の目撃情報が出ているそうだな。はい、何人かの生徒たちから同じような話が出ています。同じような話何やら夕暮れ時に幼い少女の姿を見かけることがあり、近づいてみるといつの間にか消えてしまうそうです。うーん、少女か。私の方でも確認してみよう。よろしくお願いします。 今のところ生徒たちに直接危害が加えられたりというのはないんだなはいわかった報告ご苦労では失礼しますあまり近づきたくないところだが確かめておくか